Hi everyone, I'm Pete Fabiano,、uh, producer on Shinsekai, and I'm joined here with. Hi, Shuichi Kawata. And he is not only the director, but he's actually also the art director on this project. So today, what we're going to do is we're going to focus on discussing a bit about the art and the visuals of Shinsekai into the depths. So let me start by asking a couple of questions and we'll go right into it. Thanks for watching. ああでは、はい、そうですね今回は一応ビジュアルフォーカスというふうにこう、はいまあ、いろいろお話していきたらと思うんですけれども、まあ、まずはその主人公、はい、結構独特な感じだと思うんですけれどもそ う,、ねはい、そういうまあ どういうところからこうインスピレーションというかあの、はいまあえー、とこういうものを作ればどういうものを参考して考えたのかとかい う,、はいはいそうすね、話ができたら と, 思います、えー、と。日本には、まあ、いろんなね埴輪とか土偶とかってあるんですけども土偶の遮光器土偶というものがありましてです、ね、そこら辺のイメージからちょっと持ってきたら面白いんじゃないかなっていうところで、まあ、もう結構ダイレクトに、ね、人間あの主人公のヘルメットのデザインとしてそこの部分を取り込んでみましたね。うん うん、やっぱねそのスーツもねこう、はい、やっぱ本物にこう基づいたものでもあり、はい、こうちょっとテイストを入れたりして。SF 感を出したりとか、えー、でちょっと何ですかね普通にダイビングスーツっぽいっていうよりかはどちらかというとなんかふうふうふうふうっていうニュアンスも似合わせるような配色であったりとかスーツのいろんなところに入ってる模様とかを結構トラディショナルな感じさせるような。あの なんだろうあの西洋的なっていうよりかはもう自分たち日本人っぽいさを出していっている感じでまとめていってますそういえばそうですねなんか漢字らしきなものも結構含まれてると思うんですけどそうですね漢字っていうのがもう僕は結構あのすごい形も面白いっていうのもあるんですけどもあのその読むものに対しての意味合いがいろんなあの一文字に対して。 あの複数の意味が込められたりするっていうのもあるんで、あのもし気になった文字とかを調べてってもらうと、あこういう意味もあるのかとかっていう風なので、ストーリー的なところの紐紐解いたりする部分のヒントにもなってたりとか、そういうところも結構配慮して入れてますね。そうですね。なんかタイトル自体もロゴとかも、はい、まあ漢字っぽい と, いうところあるんですけど、はい、でなんていうんですかね、その言葉遊びでもあるんですね。ああそうですね、はい。はい。そういうふうにこうどういう風うに考えてこ まあ、こういうがいいいが、ね、今回はもうとにかく最初から、まあ、深海っていうイメージがあったんで、まあ、深海の中の深い海の中での世の中みたいな感じの意味がイメージがすごいあったのでその中での、まあ、世界っていう意味で深い世界ってことで「まあ、新世界」っていう名前も入れたんですけども、まあ、そういう意味でも漢字では書くと深い海の世界なんですけど、まあ、よく多分です、ねあの 分かると思うんですけども新しい世界っていう意味でもあるっていうところでやっぱその 最, 最初こうプレイしていて、はい、すごいこう意味の、はいはいまあ、ワールドがこうまあ、はいいというか普通こう変わったりしてそうですね結構色どりとかも考えたと思うんですけど、はい、深いところまでいくと、はい、やっぱそのビジュアルが結構変わってくると思うんですけどね。はい なんかこうそういうふ う, 考えてどど う, いう風に考えてどういうふうに考えて一番最後に一番インパクトのある絵を持ってきたかったっていうのがあったので、はい、あのとにかくあの本当の最後の深海文明に達するまではあの小出しで買って自分の。 たち以外の文明もあったんだなっていうところを匂わせつつあの最後に一気に持ってくるっていうところをも う, もう最初の最初の初期段階からもうそれはしっかり持ってたのでそれ以外までは意外とあの、まあ、深海海の中の あ, のありそうなあのシチュエーションっていうのを並べて冒険していって。 意外とあ普通に海の中で怖いなとか、うん、楽しいな光景があるなっていうところを味わった上で最後にこうガツッと持ってくるっていう風な構成をよく考えてました。でその文明のデザイン、はい、まあ言うたら建築も、はい、まも、あ、どこか ら,、まあ、こからイスまああれに関しては半分手癖みたいなところもありますけど<笑>ああいう形がよく好きだっていうのもありますし、はいえー、なんか。 まあ、独特な雰囲気であのまあ変に角張ってるっていうよりは海の中なのでできるだけ流線形だったりあとまあ 3D モデルで表現するんで三次元的に面白い形だったりとかあと何かそういう、まあ、生き物に捉えるような雰囲気で形を作ったりしてでそれをさらにその SF 的な要素を入れてまあメカに見せたりとかそういうところで結構面白みを。普段あの やらなさそうな形かかから持っててくるといいいいいうののは心ががけまししたた、ね、た、うんうん、最後にに何かこう自分がこう言言いいビジ関もあり、はい、あそうですね、まあ、特に今回はあれです、ね、あのアクアリウム感みたいな感じをすごく意識していたので、うんうんうんまあ、その背景の配置設置だったりするので、まあ、あの自分たちの。あの なんだろう気に入った場所に行って、あのーまあ、これでサウンドも絡めてなんですけども、そ気に入ったあの場所に行くことで、その曲を聴きながら、まあ眺めて、景色を眺めてもらうとか、そういうのも意識して、あのー、絵は作っていったりしましうありがとうございます。 Take care and remember to play Shinsekai into the depths and we hope you all enjoy it. Take care.